皆様ごきげんよう、ヒサメです。キャラクターボイスは、ゆ月ゆかりでお届けしています。2022年6月27日、今週のエピソード依頼帳に、イニシエのゼルメアのお題があったので、乗り込んでみましたが、知らない敵がいたので、慌てて録画ボタンを押しました。こんな奇妙な色と模様のスライムエンペラーは、見たことないですね。いつの間にこんなご指摘が実装されていたんでしょうか。そう思って調べてみましたが、どうやらバージョン 6.1 で実装されたようです。 アップデート情報を見逃したかと思って冒険者の広場もチェックしてみましたが、そんな情報はどこにも書いてありませんでした。完全にシークレットなアップデートだったみたいですね。しかも、今回の新しい防具は全てお金で解決してしまい、ゼルメアに来る機会が激減していたので、気づくのが遅くなりました。ただ、強敵アイコンがついていたとはいえ、そこまで激烈な攻撃をしてくるわけではなかったので、普通に楽勝でした。